今日は寝る前の1回のマッサージで首のシワとほうれい線が消えてしまうそんな簡単マッサージ一緒にやっていきましょう今日はね後半ボディクリーム買います、えー、フェイスクリームでもいいし私はねアメリカにトレーダージョーズっていうのがあってそこのね、えー、っとラベンダーのクリームが好きなのでよく使ってるんですけど何でもいいですご自身のいつも使ってるボディクリームフェイスクリーム使ってくださいねはいそしたら手を肩に置いてゆっくりと下から前 吐いて大きく上から後ろで回していきましょうゆっくりね呼吸に合わせてゆっくりやっていきますもう肩の力も抜いてリラックスしてやっていきますよ肩甲骨をねしっかり動かしていきましょう吸って下から前吐いて後ろ吸って下から前 はい手後ろです肩周りの血流をよくして鎖骨周りのねリンパの流れもよくしてから始めていきましょうはいそしたら、えー、と右のこの強さに言うとき耳からずっとここまで走ってるこの鎖骨のここについてる根っこを指でぐっと押さえてで顎を斜め上にぐーっと引っ張って天井を見たまま下顎だけ上げって出していきます。 ね、志村県世代の人よく分かりますかね私東村山出身なので志村県リスペクトでございます顎をあぐってしながらここがね伸びてるのを感じていきましょうふーっと息長く吐いてはいそしたら元に戻ります反対いきますね反対の耳の下から鎖骨のここまでつながってる 入道の骨をぐっと押さえたまま顎を反対斜め上ぐっと引き上げてこのね筋肉を押さえたままですよでアインってやっていきますほん、ま、ねやると分かるんですけどアインってやるかやらないかで全然違うんですよねこうやって首の前の筋肉をしっかり伸ばすことによってリンパの流れもよくして。 首のしはしっかり取っていきましょう。はい、ゆっくりと戻します。はい、そしたらね、胸の前の筋肉両手でグッと真下にグーっと押さえて、で、顎天井に真上に突き上げて、そこからアイーンとやっていきましょう。肩の力抜いて。 はい、はい、吸いながらゆっくりと戻っていきましょうそしたらボディークリームフェイスクリーム指先つけていただいてこういう形にしてねここここからこういうふうに顎から耳のところに向かってやっていきましょう。親指をね、こういういに顎の ここに溝がありますよね。ここに引っ掛けるようにしながら、特にこの辺痛い方多いと思うんです。で、ここリンパがねすごく溜まりやすいところなので、ここしっかりとやっていきましょう。ぐーっとぐーっとやっていきますね。この顎の下、この親指の力をいっぱい入れながらやっていきましょう。 そうしたらもう一回ボディクリームフェイスクリームつけていただいてこちらの耳の下から鎖骨のここまでねこういうふうに指をこうやって動かしてリンパの流れを良くして首の下はしっかりと持ていきましょうここがね顔のむくみのリン顔のむくみがここを通って鎖骨のところから体の外に出ていくので ここしっかりと流れるようにしていきますねクリームがなくなったらしっかりと継ぎ足してくださいねはいそしたらもう一個反対側いきましょう反対側の耳の下から鎖骨のところ耳の後ろですかね後ろから鎖骨のところまで ボシボシでやらなくていいですから。でも本当軽くでいいですよ。でもそうするとね、横向いた時のこの筋がすごく際立って、とっても立ち姿勢がね、綺麗になっていきます。首が長くなるので、首が長くなるからね、顔がね、ちょっと小さく見えてきますね。はい、いかがだったでしょうか。 ちょっとねこうやって横を向くとこの筋がクーッと際立ってるのさっきよりも感じられるんじゃないでしょうかこちらのチャンネルでは運動苦手な方でも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズ骨盤底筋トレーニングをご紹介しています。もししししおお役に立ったらいいいねボタンンそそてチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは